はい、皆さん、こんにちは。今日は、この、ボクシーハイプリントで、高速道路に乗るのが初めてなので、まず初一発での走りのインプレッションをちょっと私なりにしていこうかなと思います。ご存知の方、視聴者の方でも、ご存知の方、多いと思うんですけれども、まあ、私は以前、ステッパーゴンの RP5、 のハイブリッドに乗っておりましたので、まあそれとのまあ比較の観点で、まあ、差し支えない程度にちょっとご紹介をしていこうかなと思いますで今日はですね木更津の方にちょっと行ってきましてえまあうちの私の住んでるところからですとまあ木更津 通通っって首都高を通ってでアクアラインの方を抜けてということで北沿いの方までできたんですけれども本日の年比でっていうと 20.8 20キロパーリッター大体、まあ、リ, リッター21キロですねまあ走ってくれますまあかなり最初の走り出しっていうことで考えたら。 非常に燃費性能としては高いいいんじゃないかなかと思いますで今まだ私この車なんですけど2 8 1キロしかまだ走ってないんですけれどもステップ4の時はね確かもうちょっと燃費がね悪かったような気がするんですよね。で、まあその時はハイブリッドには乗ったことがなかったんでハイブリッドなり の, その運転の仕 あると思いますでも私ももうすでにハイブリッドの飲み方っていうのはある程度慣れてたります エアコンを使ううこととがすすごく多いと思うん で, すで私はそのエアコンを使ってしまうとエンジン自体がやはりあの稼働してしまうんで燃費性能としては悪くなってしまうと思います特にハイブリッドは冬場あまりそのガソリン車と燃費性能が変わらなくなるっていうのがあってその理由というのがやっぱり エ, アコンのエアコンを使わなければならないのでエンジン自体が この車にもそれを反映させてるんですけれどもス テ, アリングステアリングヒーターそれからシートヒーターをつけていますでこの車は後ろにもシートヒーターをつけているんですけれどもまず何でそれをつけたかというと燃費 に, 非常に効くっていうことがありますでこのステアリングヒーターなんかはもう非常に良くてもうステアリング自体があったかいんで。 今までは、手が寒いからこうエアコンの吹き出し口にこう手を持っていく、だからエアコンをつけなきゃいけないという状態があったわけなんですけども、それがなくなって、このステアリング自体が暖かいから、とにかくこのステアリングを持とうということで、まあ、そういった意味でて、手先が冷えるというのが いい なのでものすごく長距離移動する上でものすごく快適な車になっているということですでこれで東京大阪間を走りに行ったとしても本当に疲れない車になっているなという印象をすごく受けますもうそのぐらいねすごくね、しっとりしてて it is. 聞かれても何を言ってるのかが全然聞き取れないんですよで。フィットってね、何がうるさいかというとロードノイズがものすごくうるさくて、まあ、そこから出る放射音ですよね。もうそれがもう車内にこう響き渡るような反響するようなうそういた音になっているので、 のその T コネクトももちろん含んだ仕様のものになっているわけなんですけれど、やっぱこのシステムがやっぱ素晴らしいですね。すごいね、全然違いますね。もう他メーカーを他メーカーではちょっとこうあの味わえない、まあ、そういったあの性能もそういった素晴らしい機能を兼ね備えているということですね。そこがとにかくねすごく、ね、いい。 ところになりますのでやっぱナビななんんかかももすすすごく優優秀秀ででし AV 機器なんかも非常に優秀です、まあ、そういったところがやっぱりトータルとしてすごくいいなって思いますの、ね、でいいなって思いますしでこれドライバーだけじゃなくて後席に座っている人それから助手席に座っている人もすごくいい車だなって思えると思いますドライバーが乗って楽しい車っていうのは結構いろいろあったりするんですけどこういった ドライバーだけじゃなくて、物積持ってる人。